上野浩二ですもう前のバンドの時からねいろいろこう絡ませてもらってるんですけどもいい曲作るなとずっと思ってます好きですそうねあのライブは何回かご一緒させてもらったんで今度レコードを一緒に作ってみたいなっていうのはあります よろししくお願いします越川ですで、えー、島とは中学からの友達で す, うす島はもう昔はなんかすっげえ誰のことも好きじゃなくて自分のことだけしか好きじゃないって思ってたんですけど40手前にして意外とみんなのこと好きなんだなって最近思いました。 じゃた。お互いに大人になったんかなっていう感じですかね、まあでも、なんですかね、マイペースでなんか結構、ナイーブですっげー嫌なところもすっげーあるんですけど、意外となんかこう情に熱いやつなんだなって、知り合って20 30もう25年ぐらいになるんですけど、やっとなんかなん。<笑> なんかまあ一緒に飲むことも増えたんで、その一緒にバンドやってるときとか、全然お酒飲んだりしなかったんですけど、なんか最近はそういうこと思うようになりましたね。はい